一曲目。えー、北高ひたこ、ひたこいれんさんからの、ええ、言だと思います。では、お願いいたします。えー、実は、ひ高こよさこいれんさん、今本、あのー、参加。みんなで参加する予定ではあったんですけども、<笑>ちょっとこう諸事情がございまして。今日は、あのー、一人だけということになりまして、ま金紹介の錦北園館の方を。 もうあの助っ人として今日は一緒に踊らせていただきますお願いいたしますあやめの有名な板子でございますお衣装の方にもあやめが入っていますどうぞご注文くださいませはい<笑> ラッシャ ー,、うん、ーも入りましょう<笑> We'll be right よいしょ。 ハハ